はい。筑波大学のアルエンヤです。これは、えっと、プログラミングチャレンジ第4週の、えっと、ストリングマッチングのアーゴリズムです。じゃあ、皆さん、あの、まあ、えっと、このビデオでは、えっと、ストリングマッチングのアオグリスム3つを紹介したいと思います。まず、ストリングマッチングの問題を定義しましょう。えっと、あるストリング t。これは、まあ、テキストと呼びましょうですね。このテキストの中で、 あるサブストリング P。これはパターンですね。つまりテキストの中でパターンがあるかどうかをテストしたい。ですね。もしあとパターンがテキストの中に存在する場合、えっ、ー、と、そのテキストのインデックス、なんかテキストの中でパターンが始まるインデックスを知りたい。例えばテキストがこのスティーヴ n ンイベントっていうストリングですね。 で、えっと、パターンがイ v ブの場合ですと、このテキスト t の中でイ v ブがこことここあります。ですので、インデックスが2ですね。0、1、2と、えっと、7ですね。じゃあ、パターンがイ v ブじゃなくてイベントの場合だと、1回しかないですね。ここ1回。7で、イベントじゃなくてイーブニングのパターンの場合だと、このテキストの中で存在はしません。 ですので、あと、正しい答えがマイナス1、あるいはヌールっていうこととなります。まあ、これは、あと、難しくないですね。まあ、あの、ストリングマッチングをしたいときだと、どのアオゴリスムを使えばいいのか。まあ、実は、アオゴリスムじゃなくて、えっと、まず自分の言語の、自分の言語のライブラリの、えっと、通常の関数を使いましょう。 例えば C と C プラッターでプログラミングしてる人は、まあ、STRSTRTP とか、あとは TFINDP とかを使うと、それはまあプログラミングの負担もないし、バグも出にくいし、で、ここで、あと こ, れここで終わればいいんじゃないか。ですね。Java の場合だと、まあ、TIndexOfP ですね。 これは、こうするとノーバグするとかですね。で、この、あと、このスティングマッチングの中、ライブリーの通常のスティングマッチングはよく早いですし、でので、これを使いましょう。ただし、必ずしもこれを使うことができないんですね。例えば、えっ、ー、と、t と p の中に特別なルールでマッチングしたい。えっ、ー、と、まあ、例えば、ハッキング号で、えっ、ー、と、1は i になって、4が a になって、 ですね。えっと、ゼロが O になってとか。これを、あとこういうふうなことをと変更したいだとあの、通常のマーチングが使いにくいということですね。あとは、なんかそのオンラインのマーチング。つまり、あのインプットがどんどん来て、そのインプットを追加して、どんどんマーチングしていきたいですね。あのそれはまあ多分競技プログラミングでは、あとまあちょっと難しいですが、 あの、オンラインの実際のプログラミングの場合だと、これはあり得るんですよね。あと、なんかちょっとこういうふうな変数でできない。例えば、えっ、ー、と、同時に3つとか4つとかのストリングをマッチングしたいとか。あとは<咳>あの、同時に複数のパターンが1つのストリングでマッチングしたい。もちろん、なんか、ストリング、ストリングが何回繰り返して呼ぶことができるんですが、えっ、ー、と、パターンが多いだと、これはどんどん あと、まあ、で見ると思うんですが、ストリングマーチングのコーストが O of、えっと、t プラス p なのでと、t が1つで p がたくさんだと t の方が大きいなので、なんか1回ですべての p を t の中で探したい。何回も何回もストリング・ストリングを呼ぶと、その t のコーストがどんどん増えますので、まあ、これはあと遅くなる可能性があります。まあ、何度などなどいろいろな特別な場合だと、えっと あの自分のストリングマッチングの関数を作りたい。まあ、実は、ストリングマッチングの関数を作るのはそんなに難しくないので、ぜひ自分であと作ってみましょう。じゃあ、まず、まあ、いつも通りに、あのナイーブの関数と全員探索法で見てみましょう。全員探索法がまあこんな感じですね。の t の中の ti のすべて、その ti から p が始まるかどうかを確認する。まあ、これはこの二乗ループですね。for i in t で、あの、まずマッチングを、のフラグを作って、で、for j in p で、その、まあ、j をすべて前に行って、if e i plus j が、まあ、まず、なんかそのストリングの棒のあと、リミットのサイズを超えたかどうかをテストするんですね。で、pj イクワルか、 と ti plus j ですね。p j を前にいて ti plus なんかその同じく j にいて一緒に一つずつをキャラクターをチェックするんですね。これは違ければマッチングがフォースしてこのループから出てで、あの、このマッチングのフラグによってはなんか返事が出てくるんですね。ここまで true のままで残るとあの i でスティングをマッチングしました。ここでフォースになってしまった場合だと i でマッチングしなかった。 これはのコストはどれぐらいなんですね。実は、あと、通常のケースが、このコストが O of N。この N があの T のサイズですね。あの、T が、あの、なんていう、普通のと文章とか、自然言語で、そして P があまり大きくなければ、実はここのフォースがよく発生しますので、あの、P は少し前にいて、 あの、ぶつかって戻って、前にって、ぶつかって戻って、それはどんどんどんどん、えっ、ー、と、t を前に進んでますので、o f n になります。まあ、それは通常のコスト。ただし、これは最悪のコストではないですね。最悪のコストが m かける n。どんな感じかというとですね、例えば t がこの a, a, a, a, a, a, -A, -A b でね、で、p が a, a, a, a, a, a, b このなんか探索法だと、 まず、このループが、ここまで比較して、これはすべて A で OK ですね。で、ここを B、テストしたら、A と B が違うので戻って、じゃあ、ここからテストする。で、これはべて AOK で、ここは B で戻る。ここはすべて A で、ここ B で戻る。で、これは前 に, 前に行って戻って、前に行って戻って、前に行って戻って、コストが上がります。で、えっと、通常のテキストが、これが出ないでしょうと思うんですが、 まあ、皆さん、今まで今で知っていると思うんですが、あの、プログラミングチャレンジの中で、えっと、変なケースが出ることが多いので、まあ、このケースが必ず入っていると思います。ですね。ですので、このケースが、えっと、まあ、このケースで TLE にならないように、もう少し早い、えっと、ストリングマッチングの方を知りたい。ですね。では、一番最初を紹介するのは、キヌーモールプラッツ。 KMP のアオゴリスム。KMP は結構古いアオゴリスムですね。キムースが多分みなさんがあとあのアオゴリスム入門でキムースの本で勉強したことあるでしょう。キムースの本がすごいアートオフコンピュータプログラミングですごい有名な本でわかりやすいし、ぜひもっとアオゴリスムが深く知りたい、理論でも実装でも両方知りたい場合だと、ぜひあの アートアフコピーティングプログラムを、えっと、勉強してください。まあ、あと日本語版ちゃんと、もうちゃんとありますので。で、えっと、キムス・マール・プラティスが1977で、えっと、このアオゴリスムを作りました。このアオゴリスムが、えっと、何かというと、この P の a a a a の繰り返しのパターンを認識して、えっと、 認識しながら、あの、これを繰り返さないように、えっ、ー、と、やっています。ですね。あの、KMP のアイディアが、えっ、ー、と、P の前処理で進む。ですね。P で、このボーダーズ、なんか、つまり、その、えっ、ー、と、国境ですね。その、今日を、えっ、ー、と、認識して、そして、その今日で、えっ、ー、と、再帰的に、あの、P と T がぶつかった場合だと、戻って、 全部戻るじゃなくて、なんか、どれくらい P を戻れば、I を進めるのかをチェックするんですね。つまり、えっ、ー、と、このボーダスが、えっと、プレフィックスとスフィックスが同じで、で、あの、このボーダスを使って、I を進みながら、P をあまり戻ってこない。KMP の、えっ、ー、と、コストが O of P plus T ですね。あまりそんなに高くはないです。 じゃあ、まずその KMP のえっと操作を見てから、えっと、アルゴリスムの収録をどう説明しましょう。まあ、このアイディアで、えっと、これは t で、で、p がこの77を見つけたんですね。で、えっと、まあ、最初の文字が同じの場合だと、えっと、KMP とネイーブ法が同じですね。だから、この s と i を比較して、s とスペースを比較して、 s と d とかですね。これは一つずつを比較します。ですね。で、ここまでですね。この13まで。で、13に行くと、ここをマーチングして、で、次ここをマーチングして、で、次ここをマーチングしてですね。ここずっとここをマーチングするんですね。で、ここがぶつけた。この e というスペースがぶつかった。 前端サークルの場合だと、ここでぶつかって、じゃあ次はここから調べるんですが、KMP が、まあ、ここでぶつかった場合だと、なんか、えっと、戻ることが、例えば、あと、こっちからまた始まる場合だと、あの、途中から始まったスティングがあるかもしれないので、その途中を知りたい。このセーブと、ここのセーブと同じですね。 ですので、えー、っと、この、これは一つ前に進むじゃなくて、このセーブがここですね。ここで、えー、っと、ちょっとここを消して、ここですね。セーブ、エンティ。で、ここでちょっと、あとテストね。で、ここはマッチングして、ここマッチングして、ここマッチングして、こ こ, こ, こぶつか、ぶつかったですね。で、ここぶつかって、 まあ、あの、前に戻れないですね。これはなんかこのボーダースがここにね、ここのボーダースがあるんですけど、ここはボーダースがないから、じゃあ次は、あとアゴリスムはここから戻るじゃなくて、じゃあここから始める。で、B と S とか U と S とか T と S。そういうふうに進む。ですね。つまり、I20 号と J11 でぶつかったので、これはボーダースなので、I が 25のままで残って、J が11から3に戻る。ですね。で、3から4と26でぶつかって、じゃ I が26の場合だに残って、J が1に戻る。ですね。で、次はこの30で喋るんですね。S と S。で、これはすべてチェックして、ここまでチェックして、あ、マッチングしましたですね。で、全部マッチングしたんですけど、 次のインデックスも知りたい。ですので、通常のアゴリスムだと、ここに戻る。でも、あの、KMP 法だと、ここのボーダースとここのボーダースを両方認識しましたので、あの、戻るのは、ここまでだけ戻ります。ここはなんかこの7。で、ここから、もうこれはもうマッチング、ここでマッチングしてるのでね、これはフえていて、 で、ここから、っと、マッチングを続く。だから70、70, ここですね、77. で、ここもマッチングしました。ですので、えっと、実際に見つかったのは、ここでマッチングして、で、次はここでマッチングしました。で、まあ、これは、あの、そういうことですね。なんか、KMP のシミュレーションが、まあ、このパターンを 前にスライドして、で、えっと、まあ、最初の文字でぶつかった時だと、まあ、最初の文字どんどんどんどん進んでます。でも、途中の文字をマッチングすると、ぶつけた場合だと、すべて前に行くか、それとも半分に行くか、ということですね。で、その半分で行くか、どういうふうに計算するのか、えっと、次のアグリスムで、えっと、説明します。 あのどれぐらい戻るには、えっと、KMP のオグリスムの中でのリワインドテーブル、B。この B は back の B ですね。だからこの7 to 7に対して、この B の, のテーブルがあります。例えば S の場合だと最初の文字ですので、両方進む。ですので、マイナス1。E でぶつかった場合だと S に戻るんですね。E でぶつかった場合だと、この文字と S と比較する。V も S。これはまあ全て0ですね。 で、ここは S と S なので、ここをぶつかった場合だと S に戻って、で、ぶつかった場合だとマイナス1になる。でも、この E の場合ですと、ここでぶつかった場合だと、これを次はこの SE で比較してるんですね。この SE でダメだったので、次はこの SE で、で、これは S に戻ってでマイナス1。この SV が、まあ、ここまでですね。ここまで行った、ここまで行ってみたら、じゃあ次はここから始め で、ここまでいて、ここを見つけたら、じゃあ次はここに行ってくる。ということですね。まあ、これはその機能のアイディアです。なんかそのスティングの中で、どこで、なんかそのサブスティングの中で何回も繰り返しているのか。チェックする。ですね。ですので、KMP 法のアオゴリスムを見ると、こんな感じです。多くのあなんかこの KMP プリプロセス。 これはこの B の行列を作る。で、次はその KMP Search。B を作った後に、実際に KMP を使って、えっ、ー、と、T の中で P を探す。じゃあ、P プ, プロセッシングはこんな感じです。まず、I が0で、まあ、これは、あの、P の中のですね。I が0で、J がマイナス1で、で、B0 がマイナス1ですね。で、I が、えっ、ー、と、P の中で全てを回して、 で、j が、えっ、ー、と、0より大きければ ,pi と pj を比較するんですね。j が0より大きいだと、あの、まあ、あの、前円と比較することができます。で、もし pi と pj が、えっ、ー、と、違うであれば、まあ、今の j が次にコピーするんですね。そうじゃなければ i と j を進むんですね。 で、えっ、ー、と、bi が j にコピーするす、ね。じゃあ、えっ、ー、と、j がマイナス -1 で、ここの中で j は -1 なので、まあ、えっ、ー、と、b0 がえっ、ー、と j ですね。で、次は、あ、すみません。えっ、ー、と, j、えーと、j がえっと bj, j が 0-1 ですね。じゃあ、1が、えっ、ー、と、i が0から1で、j がマイナス -1 から0ですので、b1 が0になる。で、ここに戻って、 J がゼロより大きい。で、これは OK。で、i と J が違ければ、あのこの J がえっと BJ になる。つまり J がえっと0になります。あ、すみません。J が B0。で、B0 がマイナス1なので、J がマイナス1。違ければですね。で、i と J が進みます。ですね。こんな感じです。つまり、i と J が違ければ、J がリセットする。 i と j が同じければ j が進むことです。で、まあ b があとポピュレートした場合だと次は、K、b を使って kmp search を行うですね。で i と j は0で始めてで i が n より小さければまずあと j が大きいだと ti と tj を比べて違ければ j が bj に戻るんですね。 で、bj がマイナス1になると i と j は両方を前に行く。ですね。で、j がと最後まで進んだ場合だと、まあ、これは全部マッチングしたので、あの、pf が、えっと、プリントをします。で、そうすると j をリセットする。これだけで進むと、毎回 i が進んでいきます。 ですので、i はずっと進んで、j だけをたまに戻っていきます。まあ、これは、あの、KMP 法です。で、もう一つのストリングマッチング法が、えっと、この z 法ですね。z 法が、えっと、KMP より、えっと、新しいで、えっと、なんかその、競技プログラミングの、えっとの、の、やってる人の中で結構ポピュラーです。ですね。 Z4 も String Matching で使われるけど、Z4、まあ、は String Matching のためじゃなくて、あの、そのス、Prefix ンデックスを作るためのアグリスです。でも、これは簡単に String Matching に使われます。Z4 のアイディアが ZArray、Z 行列を作ることです。z a r r a の特徴が、あの、String の中でのすべてのインデックスが、Zi がその i から始まる えっ、ー、と、subs, えっ、ー、と、prefix と同じサイズです。まあ、簡単に説明すると、例えば t がこの aas, ab, aab, aat ですね。で、p が aab。で、s が実際に調べるストリングがこの pst ですね。じゃあ、実際に、えっ、ー、と、z string を作りたいが、このストリングです。aab, aas, ab, aab, aat ですね。 これを見ると、えっと、まあ、Z0 がマイナス1。これは、まあ、あの、KMP と同じですね。で、ZS が、ここから始まって、このサブストリングが A と、この同じサブストリングですので、ここのサブストリングの長さは1。B が A と違って、サブストリングの長さが0。ドラサインが A と違って、サブストリングの長さが0。で、ここがね、あの、AA。 で、ここと AA と同じですので、ここの長さが2。で、ここは A。これは A と同じですので、長さが1。S が違い。ですね。で、これは A で1。で、B が0。で、これは AAB が入っているので、この AB と AB 同じですので、ここの長さが3。で、これは0、1。で、これは2、1、0ですね。で、この Z 行を作ると、あの、Z 行、ZI が、 p のサイズと同じであれば、これはストリングマッチングとていう意味です。ですね。つまり z i イクワルレインオフ p の場合だとストリングをマッチングしました。これは、あの、1回行って、これを作って、で、もう1回歩いて、まあ、もう1回歩く必要はないですね。だからこれを作るときに戻ってこないからずっと前に進むので、これを作りながら、あの、z がレ g ン h p と同じであれば、これはストリングがマッチングしたとていう。 じゃあこの Z 行はどういうふうに作るかですね。アドリスはこんな感じです。これはちょっとなんかデモで見せるといいかもしれないですね。う じゃあここで見てみましょう。はい。えー、っと、このスティングを見て、まあ前のスティングと同じに見てみましょ う, うんと。まずこれを大きくしてですね。 えー、っとどのステングがたっけないかえー、っと AADADADAD はいこのステングですでえー、っと Z 方のアイディアが、えっと、Z 方のメイアイディアが、この R と L をキープしていきます。R と L が、えっと、プレフィックスの、まあ、今の一番長く見つと大きく見つかったプレフィックスの、えっと、ね、L と R ですね。一番左方と一番右方です。ですね。 で、アイディアとして、0から始まって、えっ、ー、と、i が L と R の後ですね、であれば、まあ、あの、今のところが、その、プレフィックスが見つかってないので、単純法でプレフィックスをチェックする。で、i が L と R の間であれば、もう単純法でプレフィックスを見つけたので、今チェックしたいのは、その、プレフィックスがどこまで続くですね。まあ、これで見るとわかると思います。 まず、えーと、ステップ1だと、ここで、えっ、ー、と、i が1。まあ、L と R が0で始めるので、i が A と A と比 べ, A と A と比べて、このプレフィックスが1だけです。ですので、ここで R が1で、R が1となります。で、次いくと、 あの b, b と a が比較するので、ここはなんかあの prefix がないから。で、rl と r が1となります。まあ次同じく、えっ、ー、と、ここも a と b を、ひえっ、ー、と、a と string を比較し a と dollar を比較して、ここも0となります。で、ここは、えっ、ー、と a、a なんか、 あと、i が L と R、L と R が1になるので、i がその前にいるので、と1からすべて、なんか単純なアオでリのムで、えっ、ー、と、全員探索で、えっ、ー、と、プレフィクスを比較する。で、ここでプレフィクスを調べると、a と a と a と a, と a, と a がプレフィクスだ。ここで見つかった。ですので、L が4ですね。で、r が5になる。で、i が今のところが4。じゃあ次は i が5。 ここは k ですね。k が5。k が5の場合ですと、あの、l と r と同じですね。r が5ですのでそうすると、えっ、ー、と、この、Z、えっ、ー、と、z5 と z1 を比較する。z5 と z1 が同じ。なので、えっ、ー、と、これは、<咳>あ、すみません。えっ、ー、と、 これは k-1 で始めてるですね。このサブストリングが k が始めてるので、これは z2 で、ここと比べると2は1より大きいなので、このストリングが続かないということなので、あの、<笑> s と比較します。 ねこれは2に進めるので、これは比較しないで5進めます。で、次行くと、まあ、i が5に行きますので、あの、l と r が前にいたので、あと、p フィックスを比較してできなかったですね。で、ここを進んで、a と a が、えっと、p フィ f i を変えて、r と l が、l と r が、えっと、7となります。 次は b で、で、ここは、えっ、ー、と、a, a, b と a, a, b と比較するので、えっ、ー、と、l が9で r が11ですね。で、次は i が a になります。ですね。で、この、えっと、前のストリングが9だったので、で、えっ、ー、と、 Z1 が1で、これは、スリングの残り、サブストリングの残りが2なので、この1がサブストリングの残り大きい。なので、えっと、このままで進む。ですね。で、次は、えっと、B になります。これはまだサブストリングの中ですので。で、この B の、えっと、この Z を比較して、この Z が0で、でここは0が残ってますので、 えっと、次の比較は必要ないんですね。で、次は AAT で A から A に続く。で、ここは、えっと、A なので、えっと、えっと、あの、さあと、プレフィックスはここで終わるけど、じゃあ、えっと、でも、この A の次が1なので、これ、次はなんか A が来るかどうかを、えっと、比較します。なので、ここでは A です。 で、これでアオグリスムが終わりました。ここは A を入れればよかったですね。はい。まあ、これはあの Z 法の流れです。で、これは、あとアオグリスムを簡単、アオグリスムを見てみると、このリンクに行けばですね、こんな感じですね。なんか、L と R がゼロで始めて、 で、i が、あの、KMP というように、毎回毎回 i が進む。ですね。で、i が、えっと、r の前に、つまり、前につけたプレフィックスが後ろであれば、あの、単純なオゴリスムで、えっと、調べないと。ですね。あの、同じことで、l、あと r をどんどん進めていて、で、zi が r-l で、で、r を一つ、r を一つ ですね。なんか、5、6、7を引くですね。で、えっ、ー、と、まあ、ああの、単純な探索じゃなければ、なんか、その、プレフィックスの中の場合ですよね。まず、k が、えっ、ー、と、その、i-l となるですね。で、えっと、その、つまり、それは、なんか、プレフィックスのどこにあるかですね。で、この、zk をチェックして、つまり、元のプレフィックスの z をチェックして、で、それは、えっと、まあ、ああの、プレフィックスの、 今のプレフィ今チェック確認したプレフィックスのより長ければ、なんかあの、その比較を続いていきます。ですね。長くなければ、まあ、あの、そのままで続いていきます。では、どれを使えばいいのか。Z 法と KOP 法。まあ、実際に両方が同じコンプレックシテですね。 えっと、KOP 法、前処理を行って、これはコスト P で、で、次のコストが T。で、Z 法が、えっと、一回だけス t r i n を行くんですけど、マッチングをするために、プレフィックスと T とプラス P をくっつかないといけないですので、コストが同じく O of T プラス P ですね。あの、どちらがわかりやすいかというと、KOP が P の、えっと、再起テーブルを使い計算します。ですので、それがわかりやすいと思ったひ思う方は、ま、あ そちらの方がわかりやすい。逆に、えっと、Z の方が、えっと、まあ、毎回、その、prefix と比べて、その、prefix のサイズを計算していきます。その方がわかりやすい人が、まあ、そこで使えいます。あと、なんか、あの、まあ、えっと、この、P の再起の関係が必要な問題だと、マッチングじゃなくても、KMP の方が便利です。逆に、えっと、その、 のえっと、T の中のパーシャルマッチングを調べる必要な時ときだ、えっと、z が便利ということがあります。じゃあ、えっと、では、あとまあ、これはあとスティングマッチングだったので、もう一度このビデオを止めて、えっと、次のビデオで、えっと、そのスティング法と動的プログラミングについてを簡単にお話しします。